<笑>えっと今は午前12時回ったところですいつもはもう寝てる時間でもあるんですけど今日はなぜか寝れませんというわけで今日お届けする動画は、えー、と僕らが寝る前にしてることについて今日はお見せしたいと思います のほほんな感じで見ていただければと思いますそれではスタートどんだけいいかうしりんうああああ<笑> そううのなんかしょうちゃんさ、こういう動き好きだよね。こういう動き。<笑>こういうの好きだよ、ね。<笑><笑>これなんだっけ、うんうん、イェイイェイパパイイ パ, パ。よくやってるよね。<笑>やるやるやる<笑>。<笑>かわいい。俺が大食いができなくなったら、うん、誰がやるの<笑>誰がやるのってどういうこと俺にやらせようと思って<笑>。<笑>大食い、誰がやるの俺の味付け。え 菅原さんでかわいくな、ね、い<笑>トト<笑> いいね。こうだから大食いするときさ、うん、トトロくんっ て, 言ってんゃん。やだよ、やだそんな。<笑>いいじゃん。なんかめっちゃ食いそうじゃないトトロ。トトロけど。食<笑>いそう。<笑>いいじゃん。わ<笑><笑>よくない。トトロクド。<笑>トトロじゃなくなるように今してんだって。ああ、確かに、ね。そう じゃ あ, あ、れでいいじゃんミニとトロクドちっちゃいやつちっちゃいやつうんあれっすえ、カップルの朝じゃなくて朝じゃなくて、夜のえ、ベッドルームでんだよダイエットど う, うダイエットね今、何日目今四 4, 4日くらいかな辛い ああでもまあもともと食べてたからうんそれが食べなくなったのはまあ我慢はもちろんしてるけどもうんまあでもうんえー、でも無理しないでよしないしないなんか真面目だからさしょうちゃんなんか無理しそうでちょっと心配なんだ<笑>いやそんなことない本当うん それでさなんか体く、うん、壊したりとかしたらさ嫌よ、ね、今の体型でも俺全然嫌いじゃないからさうんまあでも、うん、まあそうだねまあ、でも翔ちゃん的には前の体型っていうかくらいに戻りたいっていうのがあるんでしょううんいやまあ僕らをその YouTube 以外で僕らの、うん 写真とか、うん、あのその撮ってくれることとかも、ね、あ, あったりするじゃない、うん、でその時になんか自分の顔とかが<笑>、うん、ふっくらとかさなんかスタイルとか、うん、悪いと申し訳ないなとは思ってて、えー、だからあの綺麗に見せたいなとは思ってるかな、うんまあ見られるからねきに。 残るかですか、ね、残るあまあ確かにねその時にねあの時もうちょっと痩せてたかなとか ね, とねまあでも徐々にゆっくり痩せてた方がいい急激に痩せたりするとさ、うん、また結局戻っちゃったりするからさ、うんうん、よかったうんあまあカロリー少なめのおいしいご飯作る作るかうん いいろろ調べるう<笑>うんうんゃん食べた い, です、ね、食べたいラーメン食べたい、うん、ラーメン ね, 今, ね<笑>今はちょっと我慢するけど揚げ物とラーメンラーメンと、うん、じゃんさあというわけで今日は寝る前にすることをとってみました、はい、そろそろ寝ようと思います今回は ここまでにしようと思いますはいじゃあまたねおやすみなさい